みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の大澤でございます。今回は独不支を中級編ということで、夜は続きですね。 あの2年、3年前くらいにアップした、独婦しちゃお初級編の続きでございます、まあ。結構前の動画なんですけれども、何気に好評で再生回数も高いですし、鈴木作らないんですかなんていう要望もすごいいただきますので、<笑>まがいてしまいましたが、中級編という形で続きを作ってみようかなと思った次第でございます。<笑>で、この楽譜に対して苦手意識を持っている方ってすごく多いと思うんですよ。難しそう、できな い, きないとか、仕組みがわからない、イメージもできないと、俺には無理だと。 まあ、そんな感じで苦手意識を持っている方、すごい多いかと思うんですけれども、実は楽譜ってそんなに難しい話じゃないんですよ。あの割と学 問, 学問というわけじゃないですけれども、勉強の内容としてはすごい簡単な方です。仕組みを、ね、基本ちゃんと理解してしまうと、すごい簡単です。あっ、そういうことかと。なんで表紙抜けだなと。絶対に思うと思います。で、この動画、中継編はですね、 5本に分けるつもりなんですけれども、みなさんがこの5、ね、本の動画を一つ一つガーッと見ていけば、必ず仕組みの基本が分かります。その楽譜の基本、その音符の仕組みというか、そういうのが身につくので、どんな楽譜をこれから見ても、絶対に応用が効かせられると思うんですよ。もうそのくらい自信があるわけじゃないですけれども、僕がこれに自信があるわけではなくて、もともと音符がそんくらい簡単なものだということです。そんなに苦手意識を持たないでください。結構簡単です。 それで、その、ね、基本を身につけるためには条件がちょっと2つありまして、この中級編の動画、スタートする前に2つの条件をまずクリアしてください。1つ目の条件がです、ね、初級編をやったとっいうこと。初級編をちゃんとこなしたよという人。えー、まだ独婦者を初級編のほうをです、ね、見たことがないよという方はです、ね、ちょっとここでこのビデオをトップッと止めて、えー、その初級編のほうをチェックしてみてください。全部でまた7本と、ね、長い動画なんですけれども、そちらにもまたこの基本中の基本が詰まっておりますので、まずそれを。 バシッとマスターしてくることが絶対条件でございます。それで、2つ目の条件としては、必ずこのテキストを印刷するということです。お手元に用意してください。プリンターがない方は何かしらセブンイレブンのネッ ト, ネットプリントサービスとか使ってもいいですし、友達んちとか、ご家族の方とかに手伝ってもらってもいいですし、何かしらの形で必ずお手元に用意をしてくださいあの。言葉と一緒で、例えば英語があるじゃないですか。 英語が読めるようになるためには、英語を書けないと話にならないんですよ。そうじゃないですか。楽譜に関してもそんな感じですね。その読めるようになるためには、まず書けないと話にならないと。話にならないというわけじゃないですけれども、書けたら手っ取り早いですよね。書けたら読めるしで書き読、読み書きができてからしゃべるみたいなね。そんな感じのステップになっているじゃないですか。そのための第1ステップは必ずこのお手元に用意して書くということ。 を実践してください。これが条件2です。その2つの条件をちゃんとクリアして、これからの5本の動画をです、ね、あのくまなくチェックしていただければ、メモとかを取ってチェックしていただければ、絶対に基本が理解できます。そんな感じでついてきていただければなと思う次第でございます。えー、なんかいつになくすごい自信たっぷりな口調ですよね。結<笑>構<笑>、あの別別にさっきも言いましたけれども、これ自信があるわけじゃなくて、元から簡単なんですよ。そんな難しくないんです。 まず、1日目ということで、1日目のこの動画ではです、ね、ちょっとこの知識を詰めたいかと思います。まず、覚えるべきこと。本当に普通の何かの授業みたいな感じですけれども、音符の仕組みですね。えー、すごいこの名前がそのまんまなんですけれども、こういう音符があるじゃないですか。もう一般的にこれが旗、でこれが棒、でこれが玉。 という名前なんですよ。そのままっすよね。まあ、一応、不備とか、ね、不当とかっていろいろこうあるんですけれども、工、ま、法、あ、的にこう柔らかく言えば旗大玉という感じです。それで、この旗の合体のルールですね。旗の合体のルール。旗というのはいくらでも合体することができるんですよ。例えば、5、8本音符が4つありましたと。このひょっとした人たち、これをです、ね、全部こう横につなげてしまうことができるんですね。 感じででこれが最終的にどんな形になるかというと、このピロピロって出いただくを少し削ってしまって、こういう形になると。ここの棒から何本旗が生えているかなというのが大事なポイントです。例えばこれがこういうふうに2本生えている16本音符という音符だったら、さあどういう形になるかというと、 こううでですすね。わかりますでしょうか。りましょこの棒に対して2本旗が生えているよという状況をリンクさせるわけです。そうするとこんな感じですごいスッキリと書きやすくなるわけですね。この合体のルール、どううでしょうか。すごい簡単ですよね。で、ちょっとややこしくなるかなって思うのは、8分音符と16分音符が絡んだときです。ちょっとだけややこしいです。 例えば、こういう音符型としますよね。えー、棒に対して1本旗が履いている音符と、棒に対して2本旗が履いている音符2つ。一見、まあ、違う種類の音符なんて合体できなさそうに見えるんですけれども、こういうのも合体することができます。どういうふうに書くかというと、こうですね。 こうすれば、ちゃつじつまが合うじゃないですか。棒に対して1本旗が生えている。で、棒に対して2本旗が生えている。で、こちらの棒に対して2本旗が生えている。こんな感じです。履いている 棒, がん棒に対して旗が生えているというか、横線が何本あるかって考えた方が手取ればいいかもしれないですね。この横線は別に右向きでもいいですし、左向きでもいいですし、どっちでもいいんですよ。普通にこう突き出ちゃっ て, てもいいですし。 こういう形もあり得ますし、こういう形もあり得ますし、でなんかこういう感じの形もあり得ますし。まあ、いろんな形はあれども、縦線に対して、棒に対して横線、旗が何本張っているかというので判断をしていきます。まあ、正直、ちゃんとお手元にそのテキスト印刷していただいたら、別に僕がこんなのを説明するまでもなく、あ、そういうことかってパッと一見でわかると思うんですけれども、まあ、一応念のために説明させていただくと、そんな感じです。順番にやってみましょう。 1番、丸1 A の段の丸1ですね。この8分音符が2つ並んでいるタイプの音符ですけれども、これ、両方ともここの旗をつなげることで、こういう形に、2番の形にすることができます。で、3番、また同じようなもんですよね。3番の場合は、この旗が3本あったのが、3つを合体させてしまったということです。で、5番は、16分音符2つあるのを、両方とも てんとこうつなげて、この辺を省略してあげて、もっとすっきり書き直してあげると。そうすると、6番のこの形になる。7番も全く同じですね。こうい う, 形 こ, う, いうこと。でえー 次、B の段からその数が多くなってくるんですけれども、1番、2番、3番、4番、5番とです、ね、いろんなつなぎ方をしているんですけれども、基本的にこれ全部同じ意味です。1番の8分音符、1番の8分音符4つ、B の段の1番、8分音符4つ。この旗を。 どこでくっつけるのか、どこを合体させるのか、どこを別にさせるのかというのは、割とその財布している人、楽譜を書く人に任せられているので、あ, のある一定のルールはあるんですけれども、マナーといいますか、最低限の暗黙の了解はあるんですけれども、財布している人に基本的に委ねられております。なので、2番みたいな感じで全部つなげてもいいですし、3番みたいに3個つなげて1個プーでも意味合いは同じ。4番みたいに、ね、ここの真ん中だけつなげても同じだし、5 番, あ5番と4番は一緒ですね。 4番、5番みたいに真ん中をつなげて、も、意味合いとしては一緒です。それで、その C の段に行くと、さっきやってたその違う種類の音符の合体の仕方が書いてありますね。まず、1番は8分音符と16分音符の組み合わせ。1本履いている組と2本履いている組ですね。で、これが合体させられると、丸二番のようにこんな感じの。 雰囲気になりますと。で、ちょっとややこしいかもしれないんですけれども、C の段の5番、一番右側の5番の音符を見てみてください。ちょっと特殊なつなげ方をしてあるんですが、分かりますでしょうかこんな音符。縦線に対して横線が1本の人。縦線に対して横線が1本、2本の人。こちらも2本の人です。 で、最後のこの1個の音符は、縦線に対して横線が1本の人。というわけで、これを分解するとしたならば、こういうことですよね。ここの上の旗がつながってで、下の旗がここまでつながると。で、このピロピロしたところは削ってしまって、もっときれいに書き直すと、この音符になるということでございます。 次、どんどんサクサクいきましょう。D 列。4段目の D の列に行きます。この16文法のまた面白い書き方なんですけれども、こういう組み合わせがあったとします。2本、1本、1本という組み合わせですね。2本、1本、1本の組み合わせ。なんとなく、こうかななんて思っちゃうと思うんですけれども、 これだと真ん中の音符が2本組になっちゃうんですよね。これだと真ん中の音符が縦線に対して横線2本入っていることになってしまう。この音符と変わってしまうわけです。じゃあ、どうすればいいのかというと、この途切れることが可能なんですよ。こんな感じで。左側の音符は縦線に対して横線がまず2本入っています。で、この横線はもうここで途切れちゃっている。で、真ん中の音符、右の音符はこの1本、1本。 ということで、こういうふうに表すことができます。ちょっとくらいおこしいんですけど、まあ、そういうことです。ちょっと最後、この D 列の丸5番を<音声>見てください。D 列の丸5番。こんな感じの部分。なんかパッと見、うんっ、うんっになるかもしれないですけども。 ちょっと冷静に考えれば全然わかります。縦線に対して横線が何本あるかをチェックするまずここが1本で、この人は2本で、この人は1本で、この人は2本ちょっと斜めになってしまいましたけども、まあ、こういうことですねでこれを分解すると1本の人2本の人1本の人2本の人、まあ、こういう感じになるわけです これが組み合わさって合体するとこっちになる。そんな感じです。どういうときに合体させなきゃいけないのか、どういうときに合体させちゃいけないのかというルールはとりあえず置いておいて、この音符のね合体するルールだけ覚えていただければ1日目は OK でございます。なんとなくついていけたでしょうか。ついてこれるでしょうか。でも、そんな難しくないですよね。ちょっと仕組みだけわかっていれば、あっ、なるほどね。そういうことかそういうか。ちょろいちょろいみたいな感じになると思います。で ここまでうまくできたらです、ね、下の練習問題を解いておいてください。まあ、こちらは1日目の宿題ということで、1番のこの音符を分解するとしたらどんな形になるだろうか。2番の音符を分解するとしたらどんな形になるか。3番を分解したらどうなるかとというのを分解問題を 1,2,3,4,5,6 番までお願いいたします。それで、7、8、9に関しては、逆ですね。その合体させたらどうなるかと。この分解されている音符を合体させたらどういう表記になるだろうか。 というのをちょっとやってみていただけるとうれしいなと思います、うん。以上でございます。1日目、乗り越えられそうでしょうか。まあね、なんかすごい地味な話ですけれども、別にそんなに難しくないですよね。み、う、な、んまあ、さんがすごい気軽に乗り越えられることによって、1日目はこれで終わりにさせていただきたいなと思います、うん。うまくできたら2日前のほうに行くか、もしくは翌日チェックするかをしてみてくださいませ。それでは、また、さよなら。<笑>